シンガポールでは旅行記入が味わえるツアーが大人気です。飛行といっても停止した機内では食事が提供される商品ですが、販売開始30分で予約が終わりました。また、学校へも行かない人たちと目立った全ての収入とプラスの点を確保しています。シンガポール航空が運営する超大型機の機内でランチが体験できるコースの販売ということです。5日間旅客機2機を使用して。 イチローテ数はおよそ470セ、ま、ーブ、ラジカーはこれをすぐに入り、1, 予定していましう。 エネルギーのウィッシですが、so yeah, uh, uh,、すでに完売となるパッケージです。